ですえー、皆様のの前でままたたこうしてて踊らせていただけるのは約半年ぶりりになりますあのよさこいですねあの2年間コロナでずっと厳しいあの辛い思いをしてまいりましてですね言、えーまあ、ってみれば不要不急のど真ん中を走ってまいりましたがそれでもですねこうしてまた皆さんの前で踊れることを信じて一生懸命練習と日々の生活そして感染対策を重ねてきたメンバーたちです。 えー、本当にこういう状況ででもですねまずこういった場を貸していただいて、えー、お祭りを、えー、開催していただいてます、えー、主催のドカ、えー、川の皆様、そして、えー、マインドの皆様本当にありがとうございます心よりお目盛りし上げますまだまだこの先わからないですけれども私たちはこの夏に向けて先ほど、えー、国士無双の森田代表もおっしゃってました、えー、高知も開催予定で動いていますそして私たちの地元原宿表参道のお祭りも 開催の方向で動いておりますえ夏に向けてまた皆様とより多くの人数でそしていっぱいのお客様と共によそこびまりが楽しめることを信じて今日その第一歩として踊らせていただきたいと思いますご声援よろしくお願いいたしますでは踊ります ブ、ま、イ 柔らかなでるよ」「涼しい日の This is my boy.